それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。前回は、計算機上における数の表現ということで、整数ですとか浮動小数といった数を紹介いたしました。今回はですね、それに引き続いた内容で、多精度整数の表記と加算という説について説明したいと思います。 えー、とテキストを持っている人はあの15ページから説明がありますので、まあ、そちらも合わせて参考にしてください。で、えー、とまずあのテキストではです、ね、多精度整数という呼び方をしておりましてこれは多分あのマリティプレシジョン・インテジャーというあの英語をそのまま直訳したものと思いますけれども あのまあ、日本語でこの分野ではあの多倍調整数もしくは多倍調演算という言葉が一般的ですのであの 今, 今後はそのこの授業では多倍調という言葉をよく使いますので注意してください。あ と, えっとまあ、今日あと今後のこの授業においてはその、えっと、整数ですか有理数などの数の演算はまあ正確に行うということを前提に話を進めます。えということで とまあ、前回ですね、そのワード、まあ、計算機の1ワード内でのその整数の演算について、えーとまあ、2の歩数を使った負の整数などの表現なども扱いましたけれども、じゃ あ, あ今日はですね、その続きで、じゃあ1ワードに収まりきれないような大きな数の演算をどうやるかっていう話をしていきます。まあ、皆さん、あの、想像していただければわかると思うんですが、まあ、あの1ワードで あの計算できるあの対象の数をであればいいんですけれども、えーとまあ、中にはそのいろいろな計算をしようと思うとその計算機の1ワードに収まらないような大きな数を扱う必要があるわけですね。まあ、あの国家予算ぐらいでしたら1ワードで収まるかもしれませんが、まあ、皆さんの日々の家計も1ワードぐらいで収まるかもしれませんが、まあ、あの他にもいろいろな数を扱う必要がある場合があります。で まあ、それでどう扱えばいいかっていうのはまずその基本的なアイデアをちょっと紹介しますのでここにこういう電卓を用意しました。これはあの僕の家で実際に使っているあの電卓なんですけれどもまああの皆さんもよく見かけるような標準的な電卓で有効数字が大体いい10進8桁ですね。でまああの電卓は普通あの小数点も扱えますがここでは一応あの整数だけは扱うという前提で話を進めたいと思います。 でえー、じゃ あ, あの1ワードに収まりきれない大きな数の演算をどのように行うかということでじゃあこういう電卓をですねあの同じものを何個でも使えるとしたら皆さんどうしますかっていう話なんですねで、まあ、皆さんだったら多分パッと思いつくのはあの必要な桁数の数だけその電卓を並べて使いましょうというわけですで例えば40桁ぐらいの数を扱う必要があったらあ る, あるとしたらあのこれ有効制度8桁 桁数8桁の電卓ですからこの8桁の電卓を5個並べてですねで、えーとまあ、下から順番に8桁ずつこう桁を割り切っていけばいいと思われるわけです。であとはそうすればあのそれぞれ の, あの桁を表す電卓にですねそれぞれの桁を打ち込んでいってで計算すればよいということで、えー、あの計算できるでしょう。 でえー、この際に一つ注意しなければならないのはあの繰繰りりりり上がり繰り下が下ですねその例えばあの一番下の8桁のところであの足し算をしたときにそこでこう繰り上がりが起こった場合にはその繰り上がった数というのを、えー、と下から2番目の次の電卓に加える必要があります。まあ、そ, のそれに気をつけていれば、まあ、多分こうやって電卓を並べればあの40桁でも計算はできると言えるでしょう。 逆に、えっ、ー、と、我々が普段ですね、その十進でやってる筆算がありますよね。あれもあの考えてみると、こういうことをやってると思えるわけです。で、その時に、この一個一個の電卓は何に対応するかっていうと、その十進一桁ずつの足し算ですね。えっ、ー、と、だから、この電卓は、あの、十進8桁を一度に扱いますけれども、我々の筆算の場合には、これを十進1桁の電卓がこう並んでいるものと思って、で、計算していると。で、例えば、 あの1の位で足し算を行って繰り上がりが生じた場合にはそれを10の位に加えるといったようなことをあの我々日々まあ小学校の時から習ってやっているわけです。ですのでこういうその多倍調の演算の考え方っていうのは実はあの私たちはあのすでにもうあの身に つ, いつけて普段実践していたのにまあちょっと気づかなかっただけとも言えるかもしれません。ということでアイディアとしては非常にあの単純なわけですね。 えー、と次にですねじゃあこれをその例えば計算機上でどう実現するかとでさっきはその電卓をまあ5個なら五個並べてやりましたけれどもまあコンピューターでしたらそれをわざわざ電卓を5個持ってこなくてもコンピューター1個でできるわけです。その代わり、えー、とその電卓を5個並べたでいろいろやるあの計算をする操作っていうのをプログラムで書く必要があります。 であともう一つはそ の, その前にですねその電卓5個並べた状態っていうのをそのプログラムの中でそのどう表現するかっていうことが必要なわけですね。そうするとまず、えー、とこの例えば皮膚性数の多倍調演算をやろうと思ったらその多倍調の数のデータをどのようにしてその計算機能で表現するかっていうことを考えることがまず一つ目必要で。 で次に、そのデータを計算機上で表現したら、じゃあそれに対してどういう手順で演算を行えばよ い, いかと。でこれを、まあ、あのアルゴリズムと言いますけれども、まあ、それを考える必要があります。ということで、今日の授業では、この、えー、と非正数の多倍長演算について、そのデータの表現と、それから演算の手順の2つに分けて話を進めていきたいと思います。いいでしょうか。でまず、データの あの表現なんですけれども、えっとまあこまあ、数学の授業なのでいくつか最初に記号を導入しますけれども、最初に a というのをまあ表す数値としましょう。この a というのが非常に大きな整数で、でこれをその多倍長の数整数で表したいということにします。でそれから、えっと、この k というのを、この a を表すあのワード数ですね、とします。 今、あのまあ、計算機でワードという単位で扱うということを前からも言ってますので、じゃこの a、実際にその a を表すのに必要なワード数をここでは k と置きます。でそうしますと、うんとまあ、その a をですね、表すのに必要なワードっていうのはちょうど k ワード必要ですから、この k ワードに名前を付けておきます。a の0から出発して、a の k-1 でですね。で あの計算機 の, あの扱う数学の場合しばしばこのインデックスはあの0からあの始まりますのであの最初はちょっと慣れないかもしれませんがまああの慣れてください。ということでえーとまあ A の0から A の K-1 というのをまあ A を表すワードとします。で、うんと。 じゃあ、そのデータの表現ですね、実際にどう表現するかっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、A の0から A の K マイナス1を、その A を表すあのワードとしたんですが、じゃあ実際にこの A の0から A の K マイナス1をどのように使うかというと、あの先ほど電卓を並べたものに対応して考えてください。えっ、ー、と、A の0をまあ一番下の桁ですね。で えー、と以下 A の1、2、3、4とあの大きい桁を表すことにしていってあの A の K マイナス1がまあ一番大きな桁を表すワードというふうに置きます。で、えー、とこうした場合に、じゃ A というのが具体的にその A の i っていうワードとえーどういう関じにして表すかっていうのは、表したのは こ, のこちらの式なんですけれども、 一応ここでは n というのを1ワードの大きさとしましてビット数としました。すなわち、a の0から a の k-1 というのはそれぞれ n ビットの数だとします。そうすると、うんと そ, のそれぞれのワードで表すことのできる一番大きな数が2の n 乗 -1 ですね。から0から2の n 乗 -1。 ま、での2の N 乗を こ, の数を扱うことでできますので、まあ、これをあの順番につないでいけばよいということになります。でえー、とちなみにそのあの私たちが普段使っている受信数っていうのはあのどういうこ の, このシグマの和の式ではどういうふうに表されているかというとこの AI の部分があの例えば皮膚の整数であれば AI の部分が0から9までの 1桁の十信の整数 で, でかけるその2のべきになっているところは我々の普段使っている数ですと10の何乗というようなべきになっているわけですね。でまあこうやってその多倍調数を表すんですけれどもこれをこのテキストでは今こちら下の方にありますようにこの a0 から a の k マイナス1を大括弧でくくったこういうその記号の 列ですねそしてあのこの多倍調数を表記します。で、えー、と一つ注意していただきたいのはこの実際のその桁の並びとそれから表記した場合のそのワードの並びが逆になっているということに注意してください。えー、と実際の桁の表記並びではその A0 が一番小さな数を表す桁になっていますがこの えー、と大括弧を使ったリストの表記ではあの A0 が一番最初に表されるということに注意してください。ここまでいいでしょうか。で、えー、とこれをそのメモリに格納するわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、A0 から A の K-1 っていうのはそれぞれ1ワードずつの数でしたので、まあ、メモリの1ワードずつ 下から順番に積み上げていけばいいんですけれども、ここでもう一つ注意するのはですね、一応このテキストの記法では、この定義では、この多倍調数 A をメモリーに格納する際に、一番最初のワードに A の長さですね、この A の長さ K を格納しておくということに注意してください。例えば 今です、ね、あの10ワード の, あのワード数を使って あ, のある A というを表現する場合ですねで そ, れその10ワードの A をメモリーに格納する場合には、えー、と一番先頭のワードにそのワードの、えー、と多倍調数 A の長さを合わせて10という値をうあの格納しておくとでその後、まあ A A0 から A の9までのワードを順番にメモリーに格納すると、まあ、そういうやり方でまずあのこの多倍調数をメモリーに 格納すそこでですねあの、じゃあ、えっと、じゃあ、A が、A、ある数ですねあの、ある数 A が与えられた、えー、ときに、じゃあ、それをその二進表記、今の形でこの二進表記してメモリに格納するのに、何ワード必要かということを一応ここで見積もっておきましょう。でまず最初に、えっ、ー、と、A を、 A, まあ、A が例えば10進でも何でもいいですけど、これを2進表記したときに必要なビット帳を出しますと、えー、とこれがですね、この記号なんですけれどまず LG っていうのが、あのこのテキスト の, あの最初 の, あの記号表にありますように、あの2を定とするあの対数となっておりますので、えー、注意してください。まああの、まあ ここから先は、その多分ほとんど、この LG をログという、ログとして扱うので、まあ、ログと言いますけれども、このログですね、LG のログ。で、えっと、A プラス1のそのログの値の、えとっと、まあ、その両端の記号ですね、これ、あの、シーリングと言いまして、前も出てきましたけれども、これ、あの、うんと、えっと、こ、このログ A プラス1以上の最小の整数ですね。 こういう形でその A を二進表記したとき の, のビット帳が表せます。でちなみにえとなぜこうなのかっていうのはちょっと各自で考えてみてください。A が与えるときに A を二進数で表すと何ビット必要かっていうのは一応これがこうなるんですけれども、まあ、その理由はあのちゃんとありますで。多分皆さん考えれば出てくると思います。 で, で、まず、その、A を表すのに、二清表記するときに必要なビットの、ビットの、ビット数がですね、ビット数が分かったとして、で、今、使うのは、ワード単位で、その、物事を考えますから、じゃあ、えっ、ー、と、N ビット、何ビット、何ビットで A を表すとしたら、こんな実は何ワードになるかということも、次に確認します。で、ここでは、その1ワードが N ビットだったとして、あの、計算しますと、 まあ、A を日清表記するのに必要なワード数というのは、ここにありますように、ログの A プラス1をまあ N で割った数 の, あのシーリングの値ですね、となります。で、以後、ここ、これをですね、この、あの、連 A というふうに書いて、A の長さというふうにあの言います。えっと、もう一度、確認、この連 A の, あの定義を確認しますと、この A、整数 A をですね、 その多倍調整として必要、表すときに必要なワードの長さ、もしくは数というふうに定義します。ここまでいいでしょうか。そうする と, えとここまでで、とりあえず A を表すその数をこうしまっておくためのワード数が出ましたが、先ほどあのこちらで指摘しましたように、メモリにこの A の数を 格納するときには、この A の長さも1ワード分取りますということを言いましたので、ここにありますように、この A の長さですね、A の長さの値を格納する1ワード分のメモリーを取っておきます。ということで、最終的には、このスライドの一番下にありますように、この A を二進表記するときに必要なワード数というのは、ン A プラス1ワードと。 ということになります。ここまでいいでしょうか。